背中のはみ肉気になりますよね肩甲骨が埋もれてしまって肩がどうしても内巻きになる背中が大きく見える姿勢が悪く見えるどうにかして簡単に解消したいですよねそういった方におすすめな肩甲骨剥がしゴシゴシを紹介していきます今回はタオルを用意してください もしタオルがすぐないよって方はですね、身を見真似でもできますんで、一緒に頑張って肩甲骨剥がしやっていきましょう。タオルある方は今のうち取りに行ってください。背中をしっかり動かすメリットとしては、褐色脂肪細胞というのが活性化されて、痩せやすくなります。そして体温が高くなりますので、体温が高くなる。一度体温が上がることによって、代謝というのは 30% ぐらい実は上がるんです。 背中を使うメリットってすごくありますよね。今回はタオルで簡単に肩甲骨剥がしができて胸のストレッチ、肩のストレッチができますので姿勢が良くなる、肩こりがなくなる胸のストレッチができることによって深い呼吸が手に入ります。お風呂の中でもできますし動画を見ながらでもできます。簡単なので一緒に頑張っていきましょう。まずは簡単にチェックしていきます。 スマホ見ながら一緒にやってください。まず、肩の位置がどれぐらい、後ろに、肩甲骨を寄せ入れて、胸が張れるか、しっかり確認しておいてください。そして、スマホ下を置いてもらって、手を、このようにですね、やってもらって、どれぐらい、どれぐらい間が空いてるかっていうのを確認しておいてください。これは左右です。右も左も、どれぐらい手がね、届かないよっていう感じを。 確認しておいてください。それではタオルを使って肩甲骨剥がしゴシゴシやっていきます。やり方とっても簡単です。スマホは顔の前に置いてもらってタオルを後ろで持ちます。こういう感じです。あんまりタオルが長い方はちょうどよくね、長さ考えてください。これでまずは縦にゴシゴシします。こういう感じです。 背骨に沿って、縦に、ゴシゴシ。反対の手も一緒です。まっすぐゴシゴシです。これをまずやっていきましょう。いきます。はい、背骨に沿って、ゴシゴシゴシと。こんな感じですね。大きく動かしてください。これ実際、ゴシゴシしなくてもいいです。少し後ろで。これぐらい。 背中から離しててゴゴシゴシしてくださいしっかりねこれで肩と胸と背中のストレッチができますまあまあ二の腕も疲れますねこれねゴシゴシと頑張ってオッケー反対いきましょうはい、いきまーすよっしゃはいゴシゴシします背中から少し遠いところでゴシゴシですタオル大事とはねまねだけでもいいです 結構、ね、二の腕がね疲れてくる上の手の二の腕が、はあ、わあ、わ、はあはあ、うわあ、はあ、うわあ二の腕がわあ疲れた、はい、今度は横ゴシゴシですこの横ゴシゴシがすごく肩甲骨剥がしにはいいです持ち方一緒ですここからこういうふうに横にゴシゴシします 右も左も左一緒です横に背中の端から端までを横にゴシゴシしてくださいはい、いきましょう30秒ですしっかりねゴシゴシゴシゴシ大きく動いてください上下しないように横だけに動きますしっかり動かしてふなかなかねこれがね のストレッチと肩甲骨の話にいいですね。オッケー、そのまま反対も行きます。スタート。横にゴシゴシです。ゴシゴシスマホ見ても見なくてもいいです。オッケー言うまでやってください。これでねしっかり長さをね。ちょっと調節してください。楽な方はね。短めで持ってください。えー、端っこから端っこまで大きくゴシゴシ。 ほう腰腰腰腰腰腰腰腰腰腰 OK いや疲れましたねこれでねしっかりね肩甲骨剥がし胸のストレッチとかできてますスマホ下置いてじめみたいにね胸張ってみてくださいさっきよりね腕の位置肩の位置がね後ろまで行く気がしませんか肩甲骨がねこれ剥がれてるんで すごい背中がね寄せられて胸がねすごい腫れるんですね私もさっきこの辺までだったのに結構ね1 0ンチぐらいは後ろに寄せられますそして手もねこれさっき初めはね届かなかったのに今届きそうですねでも届きそうこっちはちょっと硬いんだけどうんいやで 右肩の下の時は難しいんですが、右肩上の時は結構ね、5センチぐらいは下がったと思います。このね、肩甲骨剥がしゴシゴシ、すごく効果的なので、お風呂の中とかでもね、簡単にできますし、体が温まってるお風呂上がりとかにも効果的です。朝は少しね、硬いんで、朝やっちゃうと痛める可能性があるんですが、できれば午後からの方がいいです。体が温まってる時にやるとしっかり伸びます。タオルが今回なかったよって方はですね、 次はタオルありでやってみてくださいタオルがある方が全然違いますで肩のストレッチも加えて身の腕も使えますので身の腕痩せにも効果的ですで姿勢が良くなるんでお腹もへこみやすくなるし体温が高くなりますんで痩せやすくなりますたったの今回2分でしたけども猫背になってしまってね息がしづらいよとかね姿勢が悪くなって腰が痛いよとか背中の筋肉がこう動かしにくいよって方はね このゴシゴシやってみてください。頑張ってやってみた方、肩甲骨すごい寄ったよ、効果あったよって方は、ぜひね、グッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。何センチぐらい手がね、近づいたよとかね、教えてください。各種 SNS もやってますんで、勉強になったよって方はね、動画のシェアとか、あとはね、説明欄に SNS 貼ってますんで、違う形で配信してます。よかったら見てもらってね、そっちの方でもコメントしてください。ぜひお待ちしてます。今回もご視聴ありがとうございました。 ゴシゴシでした